5月18日水曜日時刻は夜9時を回りました Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue、えー、本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏希とそし て, そして そしてが抜けちゃうとね、そうなんですよちょっとリスペがつ か,、ね、かめなくなっちゃうんですけれども。<笑>ということで、はい、今回はリデューダイアログで初めての試みとなるんですが、はいえー、プレミアム配信という、あの先にあの収録して帝国に放送するという形でお送りしております。はいえー、というのもですね現在実は 取材先であるウクライナキーウに滞在をしています、うん、でまた詳しくは本編でお話をしていきたいと思うんですけれども、ちょっと時差の関係だったりですとか、あの取材との兼ね合いでリアルタイムでの配信が難しい。 なってしまったということで、はいまあ、このような形で今回は配信をしております、えー、収録しているのが日本時間の5月18日早朝4時前後、えー、こちらの時間では17日ですねまだの夜22時ごろになっています、えー、チャット では通常通りリアルタイムで書き込みができますし、えー、私たち D4P のスタッフも常駐していますのでご感想などいろいろ書き込みいただけたら幸いですぜひぜひ、はい、またねまたこう書いていただいたこととかもこうフィードバックというか僕らのこれからの取材にもどんどん生かしていきたいと思っていますの で,、はい、で, すですぜひ感想いただけましたら幸いですさあ今夜は現地取材報告ウクライナ近隣に避難した隣国に避難した人々キーウの日常といったテーマでお送りしていきたいと思いますが、はい、なんと スペシャルゲストス、はい、スペシャルゲストのご紹介で す, す、えー。今回一緒にウクライナ、そしてその周辺国を取材しています。 オギウエチキさんをゲストにお迎えしたいと思 い, ま す,、はい、い, ま, すいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいよいよね、満を持して登場していただいたという形なんですけれども。初登場ですね、はいうだそうだはい。そうなんですよ。初, 登場 初, 登場初めて来ていただけますね。はい、そうですね。うち の, あので YouTube でもあのいろいろチキムトークとかやってもらってますけれども。YouTube でね、はい。はい。まさかの初登場が海外の、それもウクライナのキーウからということ で, でよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの、チキさんとはね、あの、これまでもヨルダンに行き、うん、はい。 えー、2017年にはドイツポーランも行きました。ドイツコーラ、ねうん、行きました、はい。また佐、えー、藤慶さんとは僕は一緒に韓国、台湾に行ったりをして、うん、そこではいろんな慰安婦問題とかそうです、ね、台湾のプライドパレードとかを、うん、一緒に取材したりしてきましたね。うんうんはい、割とこう、うん、あの関心のあるこう問題とか社会問題だとか、はい、ムーブメントにすごい関心が近いところがあって、はいまあ、時折こうしたこう旅というか取材をさせていただいて、本当はコロナ禍のあの年にも行く予定だったんですけど、ね、いくつかね。行、う、け、ん、ない だからこれがやっぱり2年ぐらいあの阻まれて、本当に久しぶりの海外取材で、ウクライナ、そして今いるのがウクライナのキーウなんですけれども、その前には隣国 の, のポーランドでも取材をしてきたので、その時のあの様子だったりですとか、感じたこと、見てきたことを皆さんにここからお伝えしようと思うんですが、そもそもですね、 ポーランドに飛ぶまでに、ちょっとイレギュラーなことがありましたね。うんうんうん、あのねロシアの上空があの現在、あのいろんなこう航空会社が避けているということもあって、ねうん、私たち、あの 北極を初めて通りましたよねそうなんですよあの通常だったらこのヨーロッパに飛ぶのであれば、うんうんまあ、例えば中国であるとかロシアであるとかそれはあの西側にぐるっと回るものが最も近いんですよね、うん、ただそのロシア圏を避けるとなると大きく南回りで中東などを通ったりインドなどを通ったりするか、うん、あのぐるっと北側から行って、うん、でアラスカとロシアの間を抜けてその後北極圏とかそしてからグリーンランドなどを通って北から回ってくるっていう直角カーブを回って、うん やってくるというルートになるんですよね。だから普段以上に時間もかかるし、普段以上にガソリン代もかかるし、料金もかかるし。 多くの、まあ、客、乗客も疲れるしということで、い、ま、い、あ、こと、基本的にはないんですよ。わ、うんまあね、我々ね北極見れたねみたいな、ね、普段ないことを楽しむというかあの、気づくということはあったりしますけれどもあの、ロシアでプーチン大統領が戦争を始めたことによって、まあ、気候危機とか平和問題とかいろろなものに対する迂回を、ねうん、あのさせられているということ、まさにこの飛行機の迂回をさせられたことで、あこういうことが起こるんだなというのは感じましたね。うんま いや本当にあの目下、ね、に広がるのが、うん、もう一面こう見渡す限り氷に覆われている海と、はい、で真っ青な空とっていうことでしばらく見えてしまったんですけれど、うん、でもやっぱりあ今これを私たちが見ることができているっていうのはやっぱりあの軍事侵攻があって、うん、その影響が。 ここに来てるんだよなっていうこと、をとやっぱりちょっと複雑な思いがしますよね。うん、そうですね。ただのバケーションとして、北極とか南極とか、他のところにも行きたいという気持ちは当然あるので、うん、あの見れたなっていうふうなものを喜ぶ気持ちも当然あるんですけど、それは全く別問題ですよね。うん、のこのタイミング、このような仕方で見たいとは何も望んでいなかった。なんなら見れない方がまだマシだったとい う, うな状況があります。はいうん、で、今回、あの取材に来たのは当然、プーチン政権が。 ウクライナに対して侵略戦争を仕掛けて、はい、そのことによって世界中が今大きな変動と混乱を迎えているわけですよね。なので、あのそのことについてこう取材をしたいということで、このチームで組んでん、今回はポーランド、それからウクライナ、そしてエドセトラといくつか回っていこうというような。 段取りになってますね、はいあのまあ、早速その、まあ、最初に取材をしたポーランドのお話をしていきたいと思うんですけれども、あの私たち実はです、ね、あの前々からのワルシャワで会いたいなというふうに思っていた人がいまして、うん、あの詳しくはぜひあの皆さんにも記事を読んでいただきたいなと思うんですが、あの佐藤が以前書いたアウシュビッツミュージアムで公式ガイドを続けている中谷武さんという方の、はいまあ、インタビュー記事ですね。はい、それを読んで ワルシャワに住もうというふうにこうね、うん、決断をしてくださった方がいて。うん、ええー、どのやさんという方なんですけれども、あのその方がですね、あの支援活動にも携わっていらっしゃるということで。えー、現地でお話を聞かせていただきました。ね、すごいうことですよね。いや、そうなんですよね。記 事, がか記事を読んで、知って分かって動いたわけでしょそうなんで す, そうです。素晴らしい。 いや何か、ね、あのご縁を感じますけれど、うん、どうですか、そのまあ、支援のこうニーズだったりこう肌感覚でこうあの感じているこれからこういわゆる支援疲れっていうものがこう来るんじゃないかっていうお話だったり、うん、いろんなこうあの生活実感に根付いたお話聞きましたけれど、うん、何かチキさんの中で印象に残っていることってありましたか、はい、そうですねあの、まあ、前提からいろいろ確認すると今、ウクライナからの難民の方が600万人を超えてしまって。 そのうち330万人がポーランドにたどり着いたという状況でその9割というのが女性か子どもということになるわけですよね。うん なので、その支援をするときにも、女性に対する支援や子どもに対する支援というのはとても必要になってくるわけです。うん、で、実際にさまざまな支援をしている NPO や、あるいはあのスポット、ヘルプセンターなどにも我々伺ってお話を聞いたり、写真を撮ったりしましたよね。そこですと、例えば情報が欲しい方とか、あの例えばペットの支援が必要な方とか、うんうん、医療支援が必要な方、食料支援が必要な方、あ、こういったものが必要なんだなということを来たタイミングで我々は見れば、 まあ、理解はでできるわけですよ、うんうん、ただ、まあ、今回、堂野さんのように、以前からポーランドに暮らしていて、ウクライナからやってきた方々に対する支援を初期段階からしていて、はい、でその初期段階から数ヶ月経ってどうなったかっていうその支援ニーズの変化というものを追い続けている方に話を聞けたことによって、さまざまな支援の仕方というのは、やっぱり状況であるとか対象によって変わりうるんだということ、うんうん、これをまずあの改めて確認させられたわけですよね。うん、でこれはあの我々 あの3人でもまた災害取材とかいろんなところに行きますけれども、はい、災害支援においてもやっぱりどのタイミングで誰のニーズにどう応えるかによって必要な物資変わりますよね。うん、でそれと同じで例えば今回その避難されてきたウクライナの難民の方々に対しては最初のタイミングではバック。 バックパックとか、うん、それからスーツケースとかが必要だったりする方が多くいた、うん、それからずっと必要なものとしては、衛生用品、生理用品であるとか、医療品、うんまあ、それから子供用のミルクであるとか、離乳食、こうしたことが必要だということも分かっていた、ただシーズンがもう変わったので、今度は夏服が必要になってきたや で, す、ね、であるとか、それからあのデオルドラントスプレーというか、消臭剤が必要になってきたなど、はい、避難所で生活する方や、たどり着いた方の必要な物資というのは変わってくるわけですね。うんうん となると、戦争被害とか、あの、被災被害などに対してどんな支援をすればいいのかという答えはなくて、あの、答えがあるとするならば、その都度、被災された方や避難された方が必要なものを届けましょうということになる。うん、その方法を、まあ、この2ヶ月余りで。 ポーランドのさまざまな市民が、うんまあ、模索をして形を作ってきたっていうその変化を伺うことができたのは本当に良かったなと思いますす、うんうん、そうですねやっぱりこう夏服の支援が必要だということに私たちもこう改めて発動させられたと言いますか、うんまあ、進行が始まった2月24日って本当にこう寒い時期だったと思うんですけれど、はい、あの私たちがあの滞在していた間ワルシャワであの非常にこう天気が良かったとっいうこともあって、うん、20度を超えてました ね,、まあ、ね日中ちょっとあの公園なんか歩いてると日差しが強い時だとって。 やっぱり汗ばむぐらいの陽気ですよね、うんうんはい、で夏服が必要になってきたっていうことは侵攻が始まってまだ帰れない人たちが季節をこう巡ってしまったんだなっていうことの現れでもありますよ ね, そうですね私はあのワルシャワから移動する時のバスの中でタンクトップの姿になってるぐらい暑かったですね。す暑かったので、うんうん、そういった中では他の難民の方々もやっぱりバスを利用したり電車を利用したりしているとなるとやっぱりその難民の方々もやっぱりバスを利用したり電車を利用したりしているとなると。やっぱりその 暑いわけですよで、うん、これはあの冷房を聞いてないうんぬんというだけじゃなくて人がたくさん持ってきてでそれがその、まあ、非常にこう密な空間の中で移動させられたしかも長期 こう移動するとということになるので、うんうんまあ、大変なな状況になるわけですよね、うん、でそうした方々に対してじゃあまずはあの医療であるとか食料とかメンタルヘルスであるとか情報を提供するというのも重要だけど、うんうん、その避難した先では今度は住む場所とそれから生活のための用品というのが必要になるそうすると移植住ということでいうとやっぱりそのあの住むための。 もの、えー、暮らすためのものということで衣服であるとか、まあ、居住地域が必要になるわけですよね。うん、となるとその洋服もサイズ、ジェンダーさ、うん、まざ、あ、まなものによって合わせて対応しなきゃいけないしシーズンとかその人の体質に対して合わせなきゃいけないそうしたのことというのは災害時も話題になりましたけど、うんまあ、戦争時も必要なんだなということを感じまして、うん、でもこういった情報ってウクライナに関する報道が戦況報道とそうです、ねうん、国際政治報道が、うん まあ9割うん、この9割という数字の根拠はないですが一つの体感として多くを占めている中で、うん、誰がどんな支援を必要としているのかという知見がなかなか共有されないと、うん、は難民の生活の姿とか顔が見えにくいところがあると思うんですね、うん、だからこういったエピソードをまあ集めることによって、まあ、よりリアルな実態や人々の姿を想像してもらえるのには重要なのかなとは思いましたね。それががまたよりこうマッチングしやすいこうあの支援が につながっていく一つのこう、まあ、きっかけになっていくといいなというふうに思うんですけれど、うん、その支援情報をこう交換する上でとても大切になってくるのがやっぱりこう SNS の中でこう作られているコミュニティだったりするわけですよね。はい、であの私たちやっぱりこう駅だったりですとか主要駅だったりあとはその、まあ、バス長距離バスが止まるこうバスターミナルにこう行くたんびに、まあ、いろんなこう支援ブースがこう出ているわけですよね。うんうん、でそのの中でもやっぱり必ずと言っていいほどあるのがあの死ぬく カードをす1本目ですよね、情報を得るためにまず必要なものとしての SIM カードの知がある、うんまあ、こう連絡をこう取るていうこともありますし、はいうん、まずやっぱりこう通信につながることのこう重要性、プライオリティのこう高さみたいなものは感じますよね。そうですねあの 現代だとやっぱり皆さんあのスマホなどで情報を集めるで避難する時もまずはスマホは手に取るっていう方多いと思いますスマホはもう財布代わりにもなるし連絡手段にもなるしメモ代わりなどにもなったりするし何かあった時にはそれでまあ検索をして必要な支援にさらにつながるという。 ツールになるわけですね、うん、で実際にその例えばポーランドの主要な駅に行くといくつかの主要なあの携帯企業が、うん、その無料の w i f i というものを配布をしていてそれを使えば一定期間はあの ワ, ルワルシャワなどを含めたポーランド内でも無料そして継続的にあのウクライナの方に電話をかけたりするということも無料。はい、これはやっぱりそのウクライナに家族を置いて あの出てこられる方が置 い, いてというのは要は男性いていなの男性は避難することができないのであの 誰, もが誰かとの別れを経験して避難することになるわけですねそういったような方々と連絡を取る手段が必要だというニーズに対して民間企業などが、まあ、無, 無料の SIM カードを提供するということをしたりをしているう、まあ、そうしたようなことというのはとても現代的な。 支援の一つの形なんだなとは思いました。うん。その SNS でその実際にこうまあ連絡を取り合ったりですとか上昇報酬集をしに行ってつながるというこうパターンもあれば、実際にそのボランティアの方々が。 困っていそうだなっていうふうにこう声をかけて、うん、で、こう、実際にこう物理的に支援につながるとい う, こうパターンもあったと思うんですよね。うん、で、私たちはあのワルシャワにもう10年暮らしている、まあ、ポーランド在住歴で言えばもっと長い方なんですけれども、あの寺田より子さんと、そしてパートナーのピオトルさんのお家にお邪魔して、はい、で、そこには、あの、2家族、 えー、寺田さんを頼ってあの避難をされてきたご家族がいらっしゃって、はいうん、それぞれにお話を伺いましたでオラさんというお母様と、えー、17歳の息子さんのアルテムさんそして、えー、3歳の息子さんのプラトン君のご家族、はいえー、それから、えー、こちらのご家族はお一方お話を伺ったんですけれども、えー、18歳になるアーニャさん、はいえー オラさんのご家族はキーウから逃れてきているんですけれどももともとのオラさんのご出身は、えー、南の方の町ですねクリミア半島のこう北に位置しているヘルソンの出身で、えー、そしてアーニャさんもヘルソンから逃れてきた方でした、えー、そしてあのオラさんのご家族がもともと寺田さんにつながったのも、はい、オラさんあごめんなさい寺田さんの アパートの隣室の方がボランティアをされていて、うん、で駅に到着したばかりで、あの途方に暮れている家族がいて、2、3時間後に受け入れてもらえないかなっていうふうにこう、寺田さんのところにこう連絡があって、そうやってこうつながったっていうことが、ご縁でしコ、うんはいね、ンコンって2、3時間後にやってきてね、ね、うん、このご家族なのでよろしくお願いしますというふうに。うん まあ、マッチングというかう、まあ、でもその当然ながら来たら受け入れるということが必要となってくるのでそれであのゆる子さんたちが受け入れを決めてで時はあのは自分たちのアパートの一室を貸し出してでそのうちにその同じアパートの一室が開いたので。 そちらの方に移るというような格好で、しかし、あの近くなので、ご近所なので、うん、あの変わらず継続的なさまざまな生活支援であるとか、うん、コミュニケーションであるとか、そういうものを続けているという話を伺いましたね。そうですねそして実際にその、まあ、寺田さんのところに身を寄せたオラスさんのご家族なんですけれども、うん、非常にもう長時間にわたる過酷な旅を経て、まあ、ワルシャワまで逃れてきたというお話聞いたんですけれども、列車で立ちっぱなしで座ること も, でき、ね、時間しかもある、ね。うん っていうようよな状況の中でだからあのお兄さんがねそのアルテムくんがそのプラトンくん3歳のプラトンくんに対して、うん、これはアドベンチャーなんだよってい う, うに説明をするつまり戦争から逃げてるんじゃなくて今これから今度は電車に乗るというアドベンチャーをやろ う, う今度は例えばどこどこに出かけて何かいろんな食べ物を見つけるアドベンチャーをやろうってい う, う, にうのでしょうにゲームに変えて見せたっていうような話が一つの工夫であり一つの辛さだなって聞いて思いましたけどね。 そうなんですよねまたその、まあ、3歳の子どもたちにとってなかなかこう状況をこう、まあ、理解するっていうことは非常にこう難しい中でどういうふうにこう落ち着いて旅ができるだろうかっていうことは本当にこう周りの大人たちも心を砕くところだと思うんですよね。でまあ、しかも12時間 の, その、まあ 最初にこう西部のこうリビウという街まで行く道のりの中で何度もこうまあ空襲警報が鳴ったりするで標的にこうされないように電車をやっぱりこう夜になると明かりがつけられない暗がりになるっていうところ で, で自分たちがその空襲警報で被害に遭わないこうあの保証なんてどこにもないしで周りは暗がりでこう表情も見えないしっていう風になると何重ものこう負担が 身体的にも精神的にもかかってくるはずですよね。そうですね。疲労感はとても強いと思いますね。うん、あの私はやっぱりあのオラさんのご家族のお話を聞いて非常に印象に残っているのかあのお父様がもう20年前からロシアに暮らしていらっしゃって、うん、モスクワで、はい、モスクワに暮らしている期間を含めてまあ20年間、うんうん、あのロシアにこう暮らしていらっしゃるっていう、ね、そうですね、はい。暮らしているということなんですけれども、まあ。<笑> ご家族のの中でのこう分断があるっていう話もともとその2年に1度ぐらいしかこうあのお父様はウクライナにこう戻ってこられなかったということであの情報収集をするとなるとロシアメディア経由になる、はい、でそうするとご家族がこう実際にウクライナで見ているものとお父さんがメディアを通して触れている彼にとってのこう事実 というものがど、うん、どんんやっぱり、乖離してしてまうというお話も聞きましたよね、うん、いわゆるオルトファクトっていう現象が起きるわけですよね、うん、つまりあの、全く別の事実というものを見ている方がいて、そこの間にディスコミュニケーションが生まれるということが生まれる。うん だから例えば子どもたち、あるいはそのパートナーが、今、こういったアタックが起きていると、リビウも攻撃されたし、キーウも攻撃された、そしてさまざまな地域にまでロシア兵が攻めて起きているというようなことをこ説明して、だから避難するんだということを、父親、あるいはパートナーに対して説明をするわけですよね。それに対してパートナー側は、いやいや、それは数字で終わるからとか、いやいや、それはフェイクニュースだというような格好で、実際にある被害を歪償化したり、あるいはなかったことにするというような、 まあ、そうししたことが行われてしまうそうそするとそこから先はちょっとあの踏み込んでは聞けませんでしたけれどもやっぱりその家族間の傷というものが生まれるし、うんうん、それから何かの不信感のようなものも生まれるでしょうし今後の関係性をどうするかとかそしてやっぱり家族は人によっていろんな関わり方ありますけれども温かい言葉をかけてもらったりとかねお互いの無事を祈り合ったりということで、うん、あの支え合うということをしたいという方にとってある種こう 切られる、うん、命なのであるとか頼りの綱をつなら切られるような体験にもなるわけですよね。なんかこれはあの今回1件の特殊な事例ということではなくて本当にさまざまな家庭、さまざまな友人関係の間にこういったことが起きているということは聞きますし本当にいろんなメディアでもそうした報道があります。なんかこれれは本当にに人為的に作られた各 人間関係間の分断というものが今まさに起きているんだということも感じますよねそうですね、本当にあの今、ちきさんが言ってくれたとおり、そのまあ、オラさんのご家族がこう特殊ということではなくて、もうこうやってこう実際に自分のこう家族がこう避難生活にまで追いやられて、私たちはこういうふうに見てきたんだ、うん、私たちこういう目にあって、今ここに逃れてきた。 っていうことになってもなお、いや、そこはやっぱりこうフェイクが混ざってるだろうっていうふうに言われたときの、うん、やっぱりこう突き落とされた感覚を抱く方もこう少なくないでしょうしあのそういったやっぱりこう亀裂を抱えているご家族がオラさんのご家族に限らずこう本当にこうたくさんいらっしゃるということになりますよね。うん、難しいんですすよあの例えばメンタルヘルヘスのケアを必要とする そうした方々に対して PTSD のケアとか、あるいはその不眠症に対する治療であるとか、睡眠障害に対する治療とかね、あの例えばそうつになったとか、まあ、そうしたものについては、例えばその薬物であるとか、あるいはそのセラピーであるとか、あるいは他のさまざまなケアの手段というのを提供することで、回復したり改善したりということが考えられたりするわけですよね。でもその関係性に入った傷って、それこそ精神医学とか心理などでアプローチしにくいようなところというのがあって、それこそ例えば、 あの日本でも親が陰謀論系 YouTuber を見てるんですけどどうすればいいですかみたいな相談とかってよくあったりするじゃないですかあるいは友人がカルトに入りましたとううでこういったものってやっぱりそのいわゆるケアワーカーの仕事の範疇を超えてしまうところがあるわけですよで結構それに似たような状況が生まれてしまうわけですよねつまり世界の価値観が違 う, うそうしたものについてその埋める手段というのはこの世界の中では対話という仕方しかない医療的ケアというものは通じないしもしその手段があったとしても モスクワにに住んんでででいいいいるるる父親にそれを提供すすななてううことはできないっていう状況があるわけですね、うんうん、だからいわゆる心のケアっていう言葉で語られるものって本当にさまざまなものをカバーするとても大事な概念なんですが、うん、家族と話が通じなかったことに対する心のケアは一定できるかもしれないが、うん、おそらくその関係性が全く切れるということはなかなか難しい中で何度も何度もそれが繰り返しリフレインされて傷となるという体験をする方が一定数いらっしゃると。 その難しさというものがこれから続くような出来事が起きてしまったんだということが今の現状現実なんだと思います、まあ、環境そのものが破壊されてしまってますので、ねうんうん、またあのこれはあの今回 の, あのレディオ・ダイアローグではそこまで深く話せることではないかもしれないですけれども今あのこちらでえウクライナのキーウに来ていてその親しい友人がこうロシア軍に入ってしまったとうん、うん、であの彼自身は求めていたわけではないけれども徴兵されて入ったでその彼が言うにはその実際にですね今この侵攻が起きていることに もそれはロシア軍ではなくてウクライナ国内の、まあ、そうした武装勢力をやっているんだろうと言って聞かなかったと、うん、あのそれ自体はおそらく本当にこうプロパガンダによってなされているものかもしれないですけれども、その言葉を受けた人間の心の傷というものは、本当に目に見えないものが、さまざまな分断が生まれているんだなということは感じました ね,、うん、ね新ロシア派のこう兵隊に加わっていったということですよね。はいうん いやその本当にこういろんな形のこう分断みたいなものが断絶みたいなものが、まあ、ある種こう強いられてしまったということが、うんまあ、この進行で顕著になっていったわけですよね。その家族間で の, その触れる情報によってこう違った できてきしま う, こう価値観だったりですととかあとやっぱりこう自分が故郷としてアイデンティティを置いていった場所があのそれまでのこう故郷とは変わってしまうということのこう分断もあると思うんですよね。先ほど少しあの触れましたけれどあの寺田さんが暮らしていらっしゃるアパートにはもう一家族ウクライナから逃れてきたご家族が暮らしていてえ18歳になるアーニャさんヘルソンというえ町から逃れてきたお母様と一緒にこう逃れてきた方でしたけれどあのヘル マの3月の初旬にウクライナの主要都市の中では初めてロシア軍によってこう陥落させられてしまった町というふうにこう知られていて、うんね、その後いわゆる、まあ、ロシア化が進んでいるという報道がなされていますよね。その、まあ、知事が変えられてしまった、うんえー、市長がすげ替えられてしまった。でこれからこう住民投票を行って でそのロシアのこう一部になっていくのかっていうことが一時期指摘をされましたけれど住民投票すると支持が得られないんじゃないかっていうことで、うん、それぞれもこうスキップしてしまうんではないかということが今懸念をされているでそういうこう脱出をするってことは非常にこう困難だったと思うんですけれど3度こう試みてようやく、はい 3度目でなんとか生きがいに逃れることができたというのが、アーニャさんの話でしたよね。はい、彼女のたどってきた道のりも非常にこう過酷でしたけれど、特にこうアーニャさんのお話の中で何か印象に残っていることというのはありましたか、そうですね、あのまあ、あのアーニャさんの場合だと、その英語でのコミュニケーションが難しい方ではあったのでの、そこまでたくさんのインフォメーションを得られたわけではありません。 ただあのそれでもやはりその街中を支配しているロシア兵から何を言われたのかというと外に出るとむしろ危ないのだと、うん、ここにいるとロシア兵しかいないからあの安全なのだとで当然ながら外に出てはいけないしよそとコミュニケーションをしてはいけないということで制約をするんだけれども話を聞いているとどうもそこにいるロシア兵たちはやはりそのウクライナを侵略してやったぜというリアリティよりはある種ウクライナの市民たちに対していいことをしているんだというような感覚で、うんまあ、コントロールをしているというある種アンビバレントなその感覚 自分たちこそ救う側なんだってい う, う、えー、感覚です、ね、よね。でやっぱり3度目にその逃れられたというものはそのアーニャさんく、まあとてもラッキーだったと。うん、あのというのはあの人によってあるいは時期によって監視の時期。 監視のレベルというものがどんどんん変わわってくるわけですけれども、たまたたまま自分は逃れることができたできもやはり逃れられないような友人たちもそこに居続けるわけですしあの例えばキーウなどに関しては情勢などが変わったことによって今たくさんの方々が帰って戻っていますでも例えばヘルソンのような地域だと戻りたくてもどういう国の扱いになるのかどういった地域になるのかというとこの見通しが 立たないわけですよね、うん、でそうすると18歳ということになれば進学を考え就職を考えたらどうするかということいろんな重要なタイミングでもあるんですけれども、うん、その中での道の選択肢道の在り方というものが強制的に外側から奪われるあるいは 完全に、まあ、ベールというかカーテンをかけられて向こう側がどうなるか見えないような状況を作られてしまった、うんまあ、そうしたような将来不安というものを抱えながらお話しされている姿が印象的ででしたねねそうです、ね、今はあの大学生もともと大学生 で, で今オンラインでこう授業を続けているということだったんですけれども、まあ、お父様とそれからの5歳になるあの猫さんの子ト ム, トムさん。ね、うんうん あのトムさんをこう残してきていて連れてこれなかったあので、えー、やっぱりこうアニアさんあの一人っ子でいらっしゃるということなので、うんまあ、自分にとってこう兄弟あの弟のような存在なんだというふうにこう話してましたよね、うん、なんかこっちに来てやっぱりこう実感しますけれどペットされる方本当にこに多いですしペ ッ, ト、ねね、ペットとのやっぱりこう人間とのこう距離の近さみたいなものはすごく感じるところが、うん。 ありますよ ね, あのね、まあ、のこれはポーランドでもそれから、えー、キーウなどのウクライナでもそうなんですけどまず公園歩くでしょ。 犬多多いいでですすね、か、ねうん、に多いですけど、うん、でそれからあの例えばポーランドの駅ワルシャワ西駅なんかを歩いていると駅のエスカレーターとかのそばにあの犬用の猫あ犬用に水皿が置いてあってあ、ね、であの犬がいくらでも水を飲んでそこに水がなくなると自動的に補充されるっていう、うん、だからその公共交通機関をペットとともに利用するっていうのがわりと当たり前だったり、うん、そうしたような場所はパブリックな場所だから、うん、いろんなそのペットたちにとっても過ごしやすい環境にしましょうという意識がまずはあるわけですよね。 で駅の中にはペットで一緒に避難してきた方々向けの NGO などの活動というのがあって、うん、そこで無料で餌も水もリードもケージもそれから首葉も得ることができる、うん、でまたあのそこにはその悲しいポスターも貼ってあって、うん、そのこの猫探してますっていうような避難の最中に、うん、かれかりになっってしまった猫さんで。すね っていうかあの例えば飼い主の方にとっても辛いしペットにとっても辛いっていう経験があるわけですよね、うんうん、特に、まあ、犬もそうですし猫もそうですしどちらもそうですけど長距離見慣れぬ環境でペットが何十時間も理由もわからないまま、うん、ケージに閉じ込められて見慣れぬところに連れて行かれて、うん、で住みかもないどうしようでなかなかトイレの場所とか縄張りとかご飯も食べられない、うん、本当にストレスフルだと思うし、うん、そうしたペットを見る飼い主も 本当に申しし訳なないいいこととをしててるるっうう辛さみたいなものがあると思うんですうんだからそういったようなそのペットに対する支援のニーズがそこに大きく存在するということもそうですしペットを通じてからこそ見えるような人道侵害のさまざまレパートリーとか深さというものもすごい思い知らされるような取材体験でしたねあのちなみに私たちはですねあのワルシャワを昼過ぎに出ましてバスで15時間半。 もう少しかかりましたね、はいうん、あのほどかけて、えー、朝の6時半ぐらいにキーウの、はいえー、バスステーションに着いて、うん、その途中でもあのちっちゃいワンちゃんいましたね、ポメラニアンちゃんだと思うんですけれど、飼っていらっしゃる方が、同じ高速バス、と深夜バスに乗っていらっしゃって、うん、でとてもいい子でね、うんであの、縛ることなしかったのが、途中でワンワン泣き出す、うん、そんな泣き方も可愛いくて。 乗員さんは誰一人うるさいんだよみたいな感じではなくて、うん、ああうんぐつらいよみ、ね、たいな、ね、っていうとってもなんかそれを見てホ、うんうん、本当ですよね周りも本当にこういるっていうことがこう普通っていう、うん、何かこう特別にまあみんなでこうやしたりとかね、うん、してました、ね、けれどただこれがその帰るキーウに帰るという希望のバス、うん でもあるまあ、希望のバスというよりは、ある種の不安も抱えている方もいると思いますけれども、ま, あ、まずは家族と会お う, 会おうとうで、大体あの帰る時間というか、バスも今は帝国通りに動くようなスケジュールになっているので、まあ、何時間か乗れば大変だけど着くよねっていう格好だった、うん避難の時は何時間かければいい か, 分からないでで、避難する時に、ははえ例えば餌とか、例えばペットをケージに入れるとトイレの問題があるけど。確かに ペットって、ケージに入れるとスストトレスでトイレでできない子もい子るんですよ。うん、あのトイレシートを引いてもで、餌を与えようとしても緊張とかストレスで食べられないという人がいたりとかして、うん、で、例えばずっと吠えたりとかそれで周りがイライラしたりとかってあったりすると避難の時の風景とペットあるいは避難の風景の時と子分、うん、の避難の風景の時と病気を持つ高齢者こうした方々の姿などを想像するだけでとてもその深刻さというものも伝わると思いますね。うん 15時間半 の, あの旅を経て皆さんあ解放されたってい う, こう顔でバスを降りていったんですけれど一番なすがすがしい表情をしてたのはあのワンちゃんだった気がしてる、ね、ようやく伝わったかと。あんだけ外に出せて言ったじゃないかたいな<笑><笑>そうでした、ね、いやでもやっぱりそんなあの長時間のこう旅を経て私たちはこのウクライナのキーウに初めて、はいうんえー、そうですね 今、伺っているんですけども、滞在をしているんですけれど、はい、あの今日はです、ね、あの特に例えばあの攻撃が激しかったあの場所にあの伺ったわけでもなく、ですねそう市街地をこう回ってとい う, こう一日を過ごしてたんですけれども、どうでしたか、そのまあ、一方でその平穏を取り戻しつつある、日常をこう取り戻しつつある街がある一方で、でもやっぱり、 街のこう日常風景の中に、うん、例えばその、まあ、戦車がこう入ってこないように、ブわックするようなバリケードがど、うんうんうん、のを積んで、塹壕のようなものを作って、うん、いざという時は、その紫外線として利用ができるようにするというようなものが。うんうん どうでしたかそのキーウの今日は市街地を回った日になりましたけれど、えー、特にそのキーウの街の印象なんかはどうですかそうでですすかそねあの今回初日だということもあってでバスであのほぼ徹夜で、はいまあ、バスの中で少し寝ましたけれども、うん、しんどい格好で朝やってきた、うん、で朝やってきてでもまあ1日あるから何を取材しようかといったときに、まあ、ちょっと無理しないようなスケジュールでいわゆる観光スポットのようなところをあえて巡ったようなところというのもありまして。はい そらくその博物館であるとか、まあ博物館といっても、そのチルノービリ博物館、福島の展示もあるような、その原発事故の博物館であるとか、歴史的なその教会とか、あるいはそのホロドモールの記念博物館であるとか、いろんなところを回ったりしました。あるいはセントラルにあるその公園とか広場ですね。そうしたものをこう見てきたんですよね。で、本当にこういったような各地を回ると、これまで例えばいろんな国を旅行で行ったりする、そういったもので訪れたヨーロッパの各和やかな 風景ととててても似ていて、うん、であの過ごしやすくて気候もよくて天気もよくてで広場も広くて緑も多くて、ね、花が咲いて緑があの本当に茂っていて人々はあの本当に自由に過ごしていて、うん、日本のような排除型アートがないからあちこちにベンチがあって、うん、座って、うん、あるいは噴水の前でちょっとあの裸に近いような格好になっていてが白い色をる方が、ね、て浴びるような方がいてっていう。はいうん とってもリラックスをするような空間なんですだから今が戦時下だということの説明や意識がなければこれはただの一つのバカンスだとい う, ふうに感じられるようなそんなに素晴らしい街だったと思うんですねただ今安田さんなどがこう 話してくれたように、あちこちにその塹壕がある、ブロックがある、うん、ある銃弾の跡がある、爆発の跡がある、うん、あとはさまざまなここ数年間ずっと継続をしている、つまりそのドネツクなどでの戦争というのは今回始まったわけではなくて、うん、もうあのあの以前からずっと続いてきていたものになるわけですよね。うん、となると、そうした頃からの例えば戦死者の方の写真やモニュメントというものが主要な広場などに貼られている、はい、あるいはその主要な広場の、まあえー、芝生のようなところに、 あのプーチンによって殺された人が今何人いますということカウントアップをしていくボードがあって、うん、それがあの最初の数字にこうスラッシュが入って、また数が増えていて、うん、今これにまで至ってるんだで、プーチンによって殺された、例えば外国人もこれぐらいいるんだよみたいな格好で、いくつかのカウントアップのプレートというのがあって、うん、でそうしたものに対して、あなたもメッセージを述べてくださいということで、ウクライナ国旗と、まあ、そこに何か自由に書き込んで、させてくださいというようなペースがあり。うん なんか通常の観光スペース、通常の日常、まあ、いつもの街、うん、そうした街の中に本当に戦争というものが入り込んでいる、えー、でも印象的だったのは、それでもキーウに戻ってきてくる多くの方々というのは、日常を維持してますねうん、食事をして、ペットの散歩をして、お仕事をして、デートをして、のんびりと例えば日を浴びたりしていて、でそれは確かにキーウが今、より安全になっているという感覚もあるでしょう。 もちろん空襲警報もなりますよ、なってもうことは気にしなくなっているという面もあります、正常性バイアスというのもあるでしょう、でも戦争から平和を奪われることや日常を奪われることこそが一番の被害だということを考えるならば、それに対する、まあ、一種の、まあ、人としての生き方を、まあ、何か表明しているようなところというのも、まあ、感じるところというのがありましたけどね。う というかまあ、日常を過ごすっていうことはそう簡単に止められないわいですよ。うん、やっぱりご飯食べたいし、デートしたいし、あの子供をあやしたい、犬を飼い合ったりしたい。まあ、そうしたのことというものを維持する、街というものをやはりきれいにする。だから、うん、あの一時期大変、例えば街の景観とかも戦時がどうなるかって場昧れたけども、それでも人々は街を掃除し、街で買い物をし、で街で食事を提供して、会話を楽しんで、同をするという。私たちがの 駅にキーウの駅に着いたときに、キーウの駅前に、ケビンというか、はい、あの銃を持った IT ックの方々ですね、これ、話を聞いてみると、戦争の前までは、あのそういった厳しいチェックが駅に入るだけではなかった、うん、でも今はパスポートや ID などを見せられると い, いうことになる。はい その時にそにチェックをしてきた方々が君たちスパイかいスパイじゃないなら笑ってごらんって言って僕らをこう眺ませながら「興味を笑うって言われましたね。何、ね、かそういった日常の中でもでもユーモアであるとかある種のセンスを忘れないようにするという感覚も、まあ、思い知らされた感じがしますけどね。う あの人々のこう息吹をこうあのその一端を感じられた一日にもあったと思うんですけれど、チキさんがあの話してくれたように、まだまだその夜中こう戒厳令が出ていたりですとか、1日にこう1度、2度、例えばあの空襲警報が、うん、私たちもあのアラートが鳴るように、うん、今ちょっと空襲警報があの出てますよと、ね、いうふうな通知が来るようなのアプリをスマホに入れているんですけれども、うん、もそれがこう日本だと地震の時にはねあの緊急地震速報がなりますけれども、それに似たような機能を持たせることが、うん。うん できるんまた、ね、あ と, あとあのガソリンが足りないというのは本当にかなりリアルに戦争を身近に感じることだなとも思います、ね そ, うですねまあ、その。 本当にこう日常を取り戻す方々のこう本当にかけがえのない息吹に触れつつも、うん、あのまだまだやはり余断を許さないようなこう状況というのもこうたくさん、あのー、今この街の周辺にも残っていると思いますので、うん、引き続きちょっと安全に気をつけながら取材を続けていこうと思いますの で, です、ねはい、あの私たちのレディオダイアログでも今後また取材の報告をしていきますしチキ、はい、さんはあの TBS ラジオのセッションでもまた、うん。 取材報告をしていかれるのかなはい、そうで す, よ、ね、ま す, ます。はい、そちらも。はい、こちらもぜひと思います。チキさんにあの今後ともあの YouTube の, あの私たちの Dialogue for People のチャンネルは、チキ Tube チを、はい、やってます引き続き、はい、配信していきたいと思います。一応、専門の一つがメディア論なので、そ,、はい、あのそれに絡めたようなキーワードを説明していを歩いてるといろんな だろうキーワードが、うんうん、これが目の前で起きているなみたいなことを思うことというのがあって、そうしたものも YouTube 見ていただければ、はい、なるほどと分かっていただけるかなと思ます。はい、そちらも合わせてご覧いただければと思います。はいえー、ということであの、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルのアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。 そして、レディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えられています。よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターや、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週5月25日水曜日の放送は、引き続き現地からの取材報告の模様をお届けしていきたいと思います、えー。ということで、レディオダイアログ来週のこの時間にまたお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なすきと、佐藤慶でした。